はいということで、えー、ニューポケモンスナップ今回はイルミナのポケモン海編ですねそうです ね, ね、えー、レンテル会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会ー会会会会会会会会会会会会会会会会会 エルミナポケモン、いってくださいいっます誰だろう何がいるかな誰がいるかな誰がいるかななんか激しいのだったらやだなメガニウムでしょで、えーといや忘れちゃったカ メ, メックスよね。ドキドキ お, おあ、マジ、はい、えっ、ー、と、出てこない海イが。 が出すならもっとあさ魚がいっぱいあるよ。弱し。うっ。一匹が弱いんだよ、このポケモン。弱しまではやってないな。よしもこの弱しがね、特殊能力を持ってるんだよねあの。攻撃してみてそれ。 どうなるどうもならない光らしてみてあっ飛べちゃあどうったあっ飛べちゃった単独の姿ということは単独じゃない姿があるわけですよそれが弱しの能力あっ光らせ ろ, ろだって全部 えあ、あ、あ、右あ行っっちゃったっあみんなどっか行っちゃってるっあ、みんなどっか行っちゃった弱し。弱しよわしサーチしてみてあれ今どうしとんだどっから現れるわか来 た, なんか来た弱し群れの姿ね国語の教科書でやりましたね よわしか、ね、海洋が、ね。これはみんな、あの一匹一匹の集合らしいよ。でっかいよ、あっちの。何回か、エルーナオーボを当ててみようぜあ、当てた い,、ね早 い, い。早い。光った、でも光ったよ。あ、行っちゃった。早いよ。光りナおぼ、当てようぜ。 あ、来た弱 い, 弱いのが来たっなんだっ光ってる弱しをいっぱい光らせると。 出てるれあった胸くるぞ胸の姿投げとけばもうリンゴかよきた下した もっと先のほうに投げないと頭の先を磨けないと全然当たりません<笑>むずいおっ投げていいよ 言葉が出ないあー行っちゃったーあーまたあの単独の姿が来るよほら来た来たお単独じゃないやんもう、ね、群れじゃんそこがいいんじゃない ちゃってる。あ。いった。いった。だよ、向こうから来るよー。さあ。あ、そうそう、いいね、いいよ、早い、ね、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もうちがやんなんだ。二 距離感がわかんない<笑>あ光った。<笑> はいはい泣いちゃったいやいやなるほどねそれの繰り返しか終わりいや分かんないあんじゃないもう一回。あ進んでるあっためちゃくちゃいっぱいいるやん単独じゃないこれどこが単独だ 止まっちゃう。<笑>あ、気持ち悪いなんか。<笑>もっともっと力して、出して。あ、だ。おいちょい、おいちょいっと。そのままアップしてて。どこまで行くんだろう。 の方に行ってこっ帰ってこない帰って来ませんね来たもっと上入手なってんじゃんあ、また下にあ、ゴール さちさち。やじるし。あ、あ、立ってないから。立ってて。あ、終わっちゃったから、ね。他のポケモンはいないからね。反応はないかな戻ってくるのを待ってるよ。 それもい。今いたよね、一瞬。なんかがあったな。なんかいたよね。いたかった。難しいよ、これ。<笑>何回オーブ投げ出せるの、うん。あんな頑張って一匹なんだ。写真。そうだよ。<笑>ストップ。全部なし。使ってないから。 3でしょ3で綺きれいですこれかこれかこれ38かなこれもいいうん。 でも一じゃない。三。三。大きいのは三十八じゃない。めっちゃ取ったな。すごい。 うーんえー、シューあ早いね2に上がるの 1, 1だからね1から2に上がってるのであれなどうやってもおまたなんかあるおな何だろう何の報告だはい別の島 別の島、これ以上あるのかな。あってほしいな、なんかまだ、もう全部出ちゃったら悲しい。そっか、本当。自分の島がも。なんか島的にないじゃん、島が。いや、なんか空編とかね。ああ。地中編とか、地中は火山か。空を飛ぶってとエスパータイプとか。え、ね、電気タイプの島か。空飛ぶんじゃん。ん<笑>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 そしてそれでおーあそれはそれで悲しいあとボカを持ってるだから、ね、氷か忘れてたね氷タイプ今までいないんだブリーザーとか。 氷タイプ今までいそういうのいなかった、うん、フリーザーしか思いつかない氷タイプ、ね、いっぱいいるだから EV の進化系は 全, 全, 全タイプいるからねーリーフィアとかニンフィアとかいるじゃん、うん、グレイシアっていうことも氷ああとはほらこの間たまたま見たアニメでさえ雪氷鬼氷私アニメちゃんと見てなかった あとパウワウとかいうじゃないああ。初代のポケモンで言うならパウワーウれ氷なんだ。あとその進化のシこないパワーって水ジュゴン。あ、ジュゴン。とか、ラプラスも一応水氷だよし。あとはブリーザーもそうだけど。あとは氷はあれシェルダーの進化カの。パルシェ ン, アレボン氷です、ね。とりあえずやってみる 作してえー、どうしっかなーいやそれで大量してもターボスピードが上がるってなんかアットラねなんか逆流とかじゃあーそれか、追いけるあ追いかけ る, あ追いかける で は, はーいでもあーあもうやだもう RZ うその R だって出て出てでしょもええー、<笑>先もう先回りしたりするやだね どういうのこれは、懐中限定の話ですよろしくね出たここでジュラスを行くところなんですけど帰ってですねうんそのとこ、ジュミナのとこ行くなんで帰ってなんかやるの 待ってね、あっごめんどさい。 まあ、正面から撮れるとかじゃない ふぅむふぅむああどうだったいや難しいな、ちょっと早く行って先回りして、表面から撮る すげバッチリ真ん中じゃんって言われてたやつはそれじゃないよなんか体全体映ってた気がするけどまあでも真正面するしかない やってますかこのタイミングでさサーボをつけたら何かね。 氷ポケモンで何かあるんじゃないのいいなもう4つも3つも技使えないよあやうちゃんもういろんなやつ出しちゃうよタップしちゃったり変なところでリンゴ出しちゃったりでもここまだあれないんだよねオープンまあないその中ではエアブドウ アイ<笑>、ね、寒いところでもたくさんのポケモンがいるみたいだよ ああ。て ねえ、ケツ取る意味ある、うん、反対<音声>、うん、そうですそうですじゃあじゃあズームしなくていいよズームしないとってよなんだっけうん大きいほ あ、リング踏んだ。あ。怒らないんだ。ああ。あー、いや。早くね。 あ、クリスタルフラワーあるよあダメ だ, めだあ行かないんかい長いね氷んかいる なんだっけ あ, れあ玉ざらしだこっいた。 上にいたあっ、うん、おっちゃまに投げてよ、うん、かわいいおっちゃまペンギンでしょ、うん、ああてたおっちゃまの進化系は名前何ていうのエンペラー 氷のエンペラーエンペラーじゃないエンペラーじない あ, あそうや。キングペンギンみたいな、うん、いやでも全くブーストしてないけど必要なかったよね今のね かも一個しかない。三。坊っちゃまさんがあるよ。あんなとな。クリスタルフラワー選んでよ。あ、選ばなかったんだ。よし んだよそれは。怖いののって知ってる何、うん、何色何色何色あのは メグマは可愛い、ね、メグマ可愛いよ。ねうん、手をずっと舐めてるうん。手入れてんね、ずっと。進化したら全然可愛くないけど。グマうん。白い 出ちゃってるいていいね。見見いいね新発見だ いいねジュゴンとかいなかっただ転んでた気がするナイスタイミング新発見だあれオーブンをやったらいい ナイスタイミングレベル上がるでしょ。お, ーおっ、えー、うこの氷の氷最後っても イルミナか早くないイルミナオーブを作るようにクリスタルフラワーを取ってこいて。それかええー、そろそろ夜か 夜で撮るんだ。雪, 雪の夜か。ああ、なるほど。はい。ということで、ここでも時間もなくなってきましたので。はい。あね、もと最後の島を見つけてしまいましたね。ね。寂しいなーゲームってさ、クリアするとさ、寂しいよね。終わっちゃうからね。もうやり込み要素はあるにして。も なんかアップデートとかでさポケモンも増えたりコース増えたりしないかなするんじゃないこの先ポケモン増えたりするあつ森みたいにアップデートぜひそれをね期待してはいとりあえず海中の海底の、うん イルミナポケモンが弱しあの線チョイスねなんかもっといたでしょうっていう個人的には思います次の氷のイルミナは誰でしょうねうんそれもじゃあお楽しみにしてください、はい、じゃあねー